こんにちは、吉本浩二です。本日は、幸二の機能障害で悩んでいる方向けに、お話を、僕が知っていること、僕が行っていることをお伝えできたらいいなと思っています。寒くなったりしてくると、また季節の変わり目の時期がやってくると、 急にイライラしたりとかなんか落ち込んだりとかすることありませんか僕はだいたいほぼ同じ時期に感情のコントロールが効かなくなったり落ち込んだりイライラしたり気分の変化が激しい時があります これは、もう自分の性格だからとかなんで自分だけがこんな目に遭ってるとかそんなふうに考えるのではなくまずは高知の機能障害という病気であるということを認識することが大事だと最近思うようになりました。 こういった症状が出るのはもう仕方がないというふうに僕自身もう諦めることができるようになりましたするとすごく心が楽になるんですねなぜかというとああまた始まった あ, あそっか自分は工事の機能障害なんだっていうふうに理解理解できるようになるともう 心は乱れなくなくりますこれは決して逃 げ, 逃, げる逃げ道ではないと僕は思っていますなぜかというともうその病気になっているという事実はもう変わらないからですその事実でもその事実を変えることはできませんその事実をまずは自分の中で消化して認めてあげてそこから新たに何かを始めていこうという ステップが始ままるのだと僕自身思っていますこういった季節の変わり目などでそういったパニックとかイライラとか感 情, 感情の起伏の変化とかそういった症状が出た時に僕が行っていることがありますそれはただ寝 る, 寝るっていうことです僕は 10時間寝るということをおすすめしています長時間寝るとあ長時間寝るよりも短時間睡眠が良いというふうに言われることがありますが脳の障害を負っている方が脳に障害を負っている方の回復方法とする回復方 法, とする回復方法 してしてはやはり長時間の睡眠が大事だというふうに僕の体験で分かっています僕自身も何か調子が悪いなとか体の調子が悪いなとか頭がなんかもやもやするなとかそういったふうな症状が 出, が出てきた時はすぐにもう夜6時からでも出るようにしています すると、翌朝、頭がスッキリするんですよね。頭がスッキリすると、次にやってくるのはやる気です。やる気がどんどん湧いてきます。頭がスッキリして、やる気が湧いてくる。そしたら、何かやってみようという、こう、気持ちが湧いてきます。すると、どんどんどんどん前向きに進んでいくことができるようになります。なので、工事の機能、障害で、 高次の機能障害を患っている方で、感情の起伏がコントロールできないと悩んでいる方にとっては、10時間の睡眠をおすすめしています。本日は、ちょっといろいろ言葉が詰まりながらのお話になりましたが、本日も最後まで聞いていただき、お聞きしていただき、ありがとうございました。失礼いたします。